こんにちは、金黒です。これから YouTube を始めるのに、スマートフォンを使おうと思ってらっしゃる方への注意ポイントを今回ご紹介します。YouTube 動画を始めるのに、iPhone などのスマートフォンはとっても便利です。最近のスマートフォンはもうカメラの性能も大丈夫ですし、マイクもついててとっても便利なんですが、こういうスマートフォンで撮影するのに少しだけ ちょっと注意ポイントがありますまず1点目はこう手持ちで撮影するっていうのは避けた方がいいと思います手持ちで撮影するとどうしても画像が揺れるっていうことがあるので見てる方からするとちょっとその揺れた映像っていうのはすごい見にくいんですねしっかり持ったつもりで喋ってるんですが意外と手ぶれしてるっていうことがあります こんにちは、金黒です。今、スマートフォンを片手で持って身振り手振りを入れながら動画を撮影しています。しっかり持ってるつもりではいてるんですが、微妙に背景揺れてるんじゃないかと思います。いかがでしたかどうしても、こう片手で持って身振り手振りを入れて説明すると、しっかり持ってるつもりでも映像がどうしても乱れてしまいます。長く見てくださると、結構もう酔った気持ちになって気持ち悪いので、 やはり、しっかり、こういうスマートフォンホルダーとか三脚使った方がいいと思います。ちょっとやってみますね。こういうスマートフォンホルダーに三脚を取り付けて、スマートフォンを挟んで撮影するんですが、この場合でも、若干注意するポイントがあります。それは、スマートフォンを置く高さに、ちょっと気をつける必要があるということです。 こんなミニ三脚にスマートフォンホルダーを使って撮影するとどうしてもテーブルに置いて撮影するので目線がこの上から下へ見た映像になるのがあんまり見てる方からすると見下されてる感じで気持ちが悪いんですね目線をこのスマートフォンと一緒の高さにこのセッティングするっていうのが結構重要なポイントですこんにちはカデクロです今テーブルにミニ三脚を置いて撮影しています ちょっと見下されている感じしませんか今度は目線より上の高さでスマートフォンをセッティングしてみました見上げる感じで喋っているんですがこれはこれで相手に伝えたいことがきっちり伝わらないような目線の高さだと思いますいかがですかこのセッティングする高さって結構重要で見てくださる方が次も見たいなと思うような動画を撮影するのには この見下してもちょっと高圧的な感じですし上に見上げる感じもなんかちょっと昇進物に見えて伝わりにくいっていうところがあると思いますしっかりこの目線の高さで喋るっていうのは結構重要なポイントだと思いますあとスマートフォンで失敗しそうなもう一つのポイントとしてはこのスマートフォン単体で撮影するとマイクの音量が小さいっていうところがあります 先ほどのサンプル動画はスマートフォンで撮影してソフトウェアで音量を精一杯上げて使ったんですがそれでも実際他の方の YouTube よりまだ小さいと思います本来スマートフォンもこういうマイクを売ってるのでこういうマイクを使って撮影するのが一番理想的ですこんな感じこのマイクを使った撮影 私のレビューチャンネルでも上げているので、できればこのスマートフォン専用のマイクあった方がいいと思います。今回はスマートフォンを使って YouTube 動画を撮影するのに注意するポイントをご紹介しました。スマートフォンにマイクっていう方法もありますが、以前ご紹介したパソコンにウェブカメラとマイク、このセットもありだと思うので、YouTube をこれから始めるのに、機材についてはいろいろ検討してみてください。